キングはディアーヌのことが大好きだそして今日も後をつけるキングったらどこにいるのかなぁバンもどっかにすっ飛んでっちゃったし…んそれにしても誰もいないの…アナカヘッド…ダルマさんが…転んだ次回七つの大罪暗黒の脈動ちなみに妖精族は皆空を飛べるが巨人族は飛べない